ヤ マ, マ, マ, マケン TV It's short time. どんです今ちょっと仕事からちょっと今ね帰ってきましてとりあえず暑いやっぱり暑い時飲みたくなるものってあれしかないでしょそうこれ冷えたルービーちゃんこのね暑い時はねこれが楽しめるしょうがないルービーも一日の終わりをルービーで締めくくる それがヤマキャンもうね、ごちゃごちゃ言ってないで飲みますこの音もたまらんよ、マジでいいね、この音ほらほらほらほらほらほらほらほ ら, ほらうわ、めっちゃうまそう うまいめっちゃうまい染みるわマジ で, でこのねのルービーちゃんの今日のお供はこちらセブンイレブンのから揚げ棒ですこれマジでうまいんですよねセブンのから揚げ棒は完。様超うまそうでしょいただきまーす うん。うまっ。めっちゃうまっ。うん。からの。ルービー。<笑>ああ。うまっ。で、ま揚げ物フェアかなんか。セブンイブンでやってて。 唐揚げ棒2本買ったんですよ唐揚げ棒2本とカテコンのコロッケだコロッケを買ったら水一本もらいましたキャンペーンかなんかでラッキ ー, <音楽><音楽>あーはぁ、あ、しみる 俺外の仕事やってるんですけど農家なんですけどね普段は最近暑くてバレちゃうよこんな暑かったら最近も本当、そうめんしか食ってないです嘘だけどね 言われました。今日の動画はこんな感じです。ただ私はビール飲んで唐揚げ棒を食うそんな動画です。 こんな時ねあのー、草刈りとか地獄っすねほんとに暑すぎてでもやんなきゃね仕事だからいやもうね<咳><咳>仕事は何でも大変ほんとに<咳>大変ですよお仕事はんでも大変だから今目の前にある仕事を 一生懸命やって帰ったらね冷えたルービー飲んでまた明日頑張ろうってそれでいいんすようん目の前にある仕事を一生懸命やってりゃそれでいいんすよ あのー、こんな動画なんですけどもしよかったらあー高評価チャンネル登録お願いいたします。バイバイ